皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月3日、コイン屋にドラゴンコインが入荷しましたので、ボスコイン無料券で交換できるようになりました。ありがたく交換しておきましょう。これで王女の愛合成がはかどります。それで、ボスコイン無料券を旅人バザーで探してみましたが、なんと、6万ゴールド未満で買えます。 59,800 ゴールドでボスコイン無料券を買って、コイン屋で交換すれば200ゴールド得しますね。200ゴールドの得というか、その時間でキラキラを拾った方が得かもしれないというレベルですね。あまり意味のない節約術でした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。